フィギュアスケートのシダイリ陸選手権が11日日本時間12日、米コロラド州コロラドスプリングズでペアフリーなどが行われ、ショートプログラム SP、周囲の三浦ラ来、木原隆一組、木下グループ、837.05 点、合計 208.24 点で優勝した。イリクのペアで日本全発制覇の快挙。 演技直後に二人が崩れ落ちた動画も話題になった中、海外メディアは、今季、三浦と木原を止めたのは嵐だけだ、と指摘した。陸流は、華麗かつダイナミックなリフトを披露。演技を終えた瞬間、三浦が木原に抱きついた。直後に膝から氷に崩れ落ちた二人。標高1800メートルの高地で全てを出し切り、懸命に呼吸を整えて感動を呼んだ。 カナダ公共放送 CBC ハリクリューに関する記事を掲載。他の選手の結果を伝えながら、三浦と木原はフリーのいくつかミスを乗り越え、日本のペアとして初めて優勝した、と紹介した。昨年12月の全日本選手権は、トロント発及び経由地バンクーバー発のフライトの大幅遅延、ロストバレージに見舞われて欠場。 悲劇を紹介した記事では、今季、三浦と木原を止めたのは嵐だけだ。冬の嵐がロストバゲージを引き起こし、彼らは全日本選手権の欠場を強いられた。と、天候への皮肉混じりに強さを称賛した。3月に埼玉で行われる世界選手権でさらなる飛躍が期待される。ザ・アンサー編集部。ご視聴ありがとうございました。